皆さんこんこにちは、えー、今日はですね、えー、市川佳代子先生にお越しいただきました、えー。市川先生はですね、現在、心と体の科学研究所の代表でいらっしゃいまして、NPO 法人にですね、えー、がん患者学研究所というところがありまして、その中で市川式手当実習会の講師をされております。えー、市川先生はですね、私とはもう、あのー、しょっちゅうお会いするわけではないんですが、創業前から いろいろお教えをいただいておりましてある方をきっかけにですねご紹介をいただいて、まあ、この仕事を進める上でいろいろ勉強させていただいております市川先生ご自身がですねお母様のがんをきっかけにビワバやこんにゃく生しょうなどを使った民間療法を始めて25年26年ですねなられました有限会社ひまわりという自然食のお店を開いておられましてこれ京都市の伏見区にあるんですけれどもえ 体の具合が悪い、もしくはですね、えー、お子さんお持ちのお母さんなどにアトピーが起きたとか、ですねちょっと具合が悪いんだけどっていうようなことも含めて、そういうところからですが、ね、んでお困りになっている方まで、広く民間療法をお教えになっておられます。現在、あの台所は薬箱というですね家にあるものを使って、台所にあるものを使って病を治していこうというご著書も。 保湿中でいいらっしゃると聞いておりますで特にですね、最近はあの、がんの方に向けた家庭療法に関するビデオのセット、ビデオと教補のセットをお作りになりまして、多くのがん患者をお助けになってこられました。その中で生きる勇気と力を引き出していかれて、先生ご自身の人間を愛する お, お心と探求心の中でですね、市川式手当法というものを確立されておられます。 現在は先生京都にお住まいですので京都を中心に全国で市川式手当の指導をされたりまた全国でいろいろ健康に関するお話をされておられますちょっと長いお話になってしまいましたが、はい、ここからは先生に具体的なところをお伺いしていきたいと思います、はいえー、まずですね、はい、どうしてこの26年前にこの世界に入られたのかっていうきっかけのところからお伺いしたいんですけれども まああの、えー、主人の母っていうのをね、はいまあ癌ではあの主人の母が一つがきっかけなんですけれども、はいあの、3人目の子ども、私自身の3人目の子どもを亡くし、はい、そしてあの2番目の子があの未熟児ですごく病気をたくさんしたんですね、はい、で死ぬような病気になった。でその時に 一番大きなきっかけは、はい、あの病院で、まあ、一番トップレベルの小児科の部長の、はい、先生にかかったんですけれども。はい あの病気症、症状が起こるたんびに行くと、強い薬を出されるんですね、あ そ, ですねでそれをあの尋ねたんですね、はい、先生、治るんでしょうか、はい、で今あの子供はどんな状態でしょうかってお尋ねしたら、はいはい、先生は大丈夫だから、不安を持たないで、はい、とにかくよくなっていくに違いないから、はい、あの慌てないでって、うん、先生あの、どういうふうにしていけばいいのか、うん、私たちの日常をお聞かせ願いたいんですって言っても、はいはい、大丈夫だから。 まあ、本当に任せておけばいいから、うん、で私が何度もお尋ねしたけれども、うん、日常的ななことって教え願え願いんです ね, そ, ですねその時にあの「お薬はどうなっているんでしょうか?」ってお尋ねしたら、はいはい、だんだん強い薬だというのを看 護,、うん、看護師さんその時は看護師って言ってますが看護師さんからお聞きしたので、はいはいはい、あこの先生の限界というか薬の医療の限界は、うん、あそういうことなんだっていうふうに知って私はいろんな自然療法を あの根本的に学ぶ大きなきなっっかけをもらったんですね、はい、であの裸療法したり、うん、それこそもう子供たちはびっくりしてるんですけれども、はい、あの寒風、えー、摩擦したり、はいえー、いろんなことをして体を鍛えるっていう方に意識を向けて、うん、でどういう時にあの喘息が起こったりどういう時にアレルギーがひどくなったりするか、うん、そして子供の心臓の、ね、状態が良くなら あのよくな悪くなっていくときはどういうことかを観察したんですね、はいうんはい、そしたら牛乳が一つ原因だったんです乳製品を取った時にひどく、うん、あの心臓の状態もおかしいし、はいはいうん、それからあのアレルギーもひどいし、うん、喘息も出る、うん、であの主人の母とか父とかがチョコレートを食べさせたりすると、はいはい、その夜がひどかったっていうのを観察してて、ねはい、あっこれは食べ物と深い関係があるんではないかと思って、うんうん そして食物の勉強をしたりするのがあの分子共生栄養医学っていって、はい、アメリカのゲイリー・ゴードンさんっていう方がいらっしゃって、はい、その時に分子栄養学あの体は隅々まで細胞のところまで細かな小さなミネラルとかビタミンとかがうまく運ばれてきて初めて細胞が元気になるんだっていうことをね、はい、知ったんです、ねはい。それであの食べ物を 研究していくうちに玄米ってすごいんだなって、はいはいはい、総合的にあの一粒の中に、うん、総合的にビタミンとかミネラルとか酵素とか排毒するものを持っているっていうのを知ったわけですね、うんはい、でそれで毛髪の分析を始めて、はいはい、まあ三十数年前ですからね、はい あの非常にあの毛髪分析もびっくりするほど高かったんですけれどもそうですね三十数年前からあるんですねす私は割と最近のものかと思ってたんですあいえいえ違うんですよだからその時に私は初めて知って、はい、でまあその時のお話をするとね衝撃できたったのは、はい、あのアメリカでね、はい、すごい凶悪な犯罪を犯す人、はい、繰り返し犯罪を犯す人の毛髪を取ると非常に有害な金属が高い、はい そ, ね、そして重要なミネラルが低いっていう特徴がある でそれをあの全くねあの新鮮な穀類や野菜を食べさせていくとえ8か月以上経つとねあのすごくね顔色も変わるしその凶暴だったそういう犯人やね結局刑務所に入ってる人たちがねすごく変化する。で初めて その時に述回した言葉が、うん、世の中がこんなにも美しいものだったとは知らなかったっていうその言葉をね、うんうん、私はゲイリー・ゴードンさんからそのアメリカの毛ン分析の時の話聞いてすごい衝撃だったんです、うんうん、実は私たちは食べ物とかいろんなことで有害なものを脳にね蓄積しているがために本当のその人の人格がね巻い、まあ、たら。 んんでしまっているんだな、はい、っててるだないうことを本当の損失と自身にやってないんですよね。でそれを知ったんです、うん、じゃあもしかしたら今世の中乱れてるのは、うん、食べ物を変え、うん、そして行くことによってね、うん、もっと人間のね関係も良くなるしね、うん、家庭の関係も良くなるしね、うん、なるんではないか、うん、っていうことが分子溶学の始まりだったんです、うん、であのー、そのこ う, う, うしてると主人の母が胃がんの、うん、もうそれも末期の末期でね あのもうびっくりしましたけど胃が全部塞がるほどがんになっててもう全く通らないで、はい、もう単純和白はもう大変な状況で痛みで、うん、でまあ、入院したらすごいもう全部末期的で、うんあのまあ、もちろん胃がんが原発なんですけど、はい、あとは腹膜走ってうこう細かいのが飛んでる状態で、はい、細かいのがんになってて、うん、そして、まあ、あの通過ができませんので、うん、胃はあの全部全摘したんですけども、うん、その後もまあ 抗剤を巻いて一応終わりであとはもう、はしゅだからね、うん、これ以上はもう、医療的にはできないっていうところで、はい、じゃあ、その先生は、ま あ, あのアメリカの医療顧ではトップレベルの先生だったんですけども、はい、その先生がおっしゃるには、手術をね、したけれども、うん、まあこういう方は自分の例では、うんうん、まあ大体1年か2年が限度でしょう、はいはい、とおっしゃったんです。はいはいで その後が大変だったんです何度もね腸閉塞を起こしたんですね、はい、で腸閉塞を送るため医者は腸を切るわけですよ、はい、で切ったらもうそのね30数キロしかない主人の母の、ねうん、体がダメになるっていう直感もありましたので、うんうんはい、私も勉強 し, してた頃やったから、はいはいはい、とにかくもう手当たり次第にいろんな勉強をしずか叫んだとかいろんなことをやりまして、はいはい、でしたら「部屋の母がいい」とかいろんなことを聞いて。 でそれを実行してたんですね、はい、何もわからないままで、はい、であの、病院に入院してなってるにもかかわらず、あの医者 の, その手術っていうの、ちょっとだけ待ってくださいっていう感じで、鼻ワを置いて、はい、あの電熱器、はい、その子、電熱なんですよ、うんはい、今だったら風にこんなあるんですけどね、ね電熱なんです、はいはい、でフライパン持ち込んで、塩を言って、はい、そしてやっていって、うん、なガスが出て、うん、本当にね、あのベッドを汚すぐらい下痢をして、うん、そして通ったんですね。うん でそういう体験があると私は衝撃だって病院に勤めてましたからねすごい衝撃だったんですねあこれはいけるんじゃないかなと思ってまあもちろん病院勤めてるから上司にも言いやすい状態ではありましたのでね手術をしないでなんとかあの母の命が、ね、救えるもんだなっていうこともあの話もできましたし幸運だったと思いますけれどもそのことをよく理解してもらったしそれで乗り越えていったんですもうね 多分その年7回ぐらいあったと思うんですよ。その後も4、5回はあったしまあ、順次ね、だんだん減ってはきましたけども、うん、本当にあの、6、7年はね、はい、繰り返してたんです、長兵層。でもね、うん、全部この琵琶の塩温楽に乗り越えてきたんです、うん。なるほど。だからすごいなっていうことを知ってて、はい、そういう中で、 あの自然療法の先生に出会ったりとか、はい、それこそあの自然療法のいろんなこととか、はい、月田滝地さんの悪本とかね、はい、いろんなものを網羅してやっているところに、うん、広島の中国伝統医学院っていうのを見た情報が入って、はい、それで勉強に行ったんですよ、はい、もう本当にあの子供小さかったですし、ねはい、大変だったんですけども。あの 目から鱗、うん、中央に出んのよって何がいいか言ったらね、はい、何でもいいんですよ、おうん、まじないでもね、うん、あの<笑>マントラでもね、えー、治ったらいいっていうか、えー、それがすごく気に入ったんです、はっきり言えば。うん、これでないといけないっていうのはね、枠路とかね、うん、まあいろんなところでされてるんですけども、うんうん、あのこうしないといけない、うん、それはね、とても大事なことなんですね、うん、一旦こだわらないと見えないということはとても大事だけれども、うん、こだわって、今度はがんじがらめで呪縛やね。うんうん 縛られててしまうっていうっいいことが多いので、うん、私はね「そうでない中国伝統医学院はね、うんはい、何でも治ったらいい」っていうのがすごく気に入って、はい、勉強に3年半行きました、はいはい、でそこからあの古典をね、はい、素問とかレースとかね、うん、向こうで内教とかわ、ね、け、はい、がわからなかったんですけども、うん、手当たり次第に読んで、うん、そしてあの自分なりに確立できたというのは、うん、ここ10年ぐらいだと思います、うんうん、本当にあの 分かららなないながらやり続けてそれこそ青山先生とかねいろんな先生にも出会ってきたけども部分的にはご存知だけれども人間の体全体っていうことになるとね本当にとてもあのそれぞれの歴史とかそれぞれの心の性格ね性格の反応性っていうんですかねこう言われた時はバッと言える人とこう言われたら。 うんって感じてしまって落ち込む人と言われたら全然気にしないすいろんなタイプがあるので、うん、そしたらそれも全部ね体と関係があったんですね、うん、今ずっとお話をお聞きしててですね最初は分子矯正洋楽からこの世界に入られて食べ物で体が作られるということを発見されてでその後いろいろまあ娘さんのことそしてお母様のことを通じて。 その他いろいろな民間療法で実際に良いと言われていることを試されてその中から取捨選択されてきたとで最終的に中国の伝統医学をミックスというかう、ね、大枠フレームワークとしてこう対局、ね、されてより強固になったとっいうような印象で捉えたんですけども そ, うです、ねはい、その中でそのおそらく私の推測なんですが市川式と今おっしゃってる部分っていうのはその中のエッセンスを抽出したものと。 いうふうに考えていってもいいんでしょうか、ま、その抽出したものを精度を高めてきたというかねはい、はいまあ、検証によってですよねそうですね、はい、ただあの絞ってねするだけを、はいはい、あの分厚いものにしたりとかね、はい、もうそれもいろんなことをしてきたんです、はい、バスタオルとかね、はい、あのスポーツタオルとかねいろんなことをして工夫をして、はい、あ、一番誰でもができて必ず効果が出る方法っていうのを、はいう あの確立してきたっていうのがね、はいはい、あの一番のことです、ね、このご著書といいますか、この市川式手当のね、えー、本の方にちょっと最初にね、印象に残る一言があったんですが、市、え、川、ー、式っていうのは、3つのキーワードがあるということで、どこかに書いておられたと思うんですけども、な、は、ん、い、でしたっけね、えー、まず出すですね、<笑>はい、出す、はいはい、そして入れる入れる。入れる そしめぐ ら, らせると、うん、簡単に言えば、ねはい、非常にあの先生のご著書も拝見してますと簡単でねそうですねはいわかりやすいということを胸にされているようでまあ今実際にこれ聞いておられる方も身内の方で困ってるからこのセミナー聞いてみようかなと思われてる方もいらっしゃると思うんですけど、えーまあ、先生自身はねいろいろこう 宿泊もされながらやってこられたと思うんですが<笑>今これを知ることができる方っていうのは非常にシンプルな構造になっているとう、ねはい、いうことですよねうんと削ぎ落としてますし、はい、であのしっかりと内容的にはあの必ずその症状が、はい、あの楽になるっていうのを目指してますので、はい、そうでなければ何の意味もないと思うんですね、はいはい、立派な話を聞いても、はい、立派なねその難しいことをしても、はいはい、体はねとてもね、うん えー、治ろうとしているんです、うん、だから「症状」という字を見ていただいたらいいんですけど病を正すために例えば熱が出たり、はい、痛みが出たり、うん、腫れたりしてるわけですね、うん、それを速やかに体外に出せば、うん、その症状は楽になって、うん、病気から逃れることができるし、はい、治していくことができる、はい、っていうことなんですね。うん 私どものお客様でもね結局いろいろ世の中に情報がありすぎて入ってきていろいろやるんだけども、まあ、今マクロビオティックがブームだからとでマクロビオティックちゃんと学ばれてる方はいいわけですけど中途半端にこう聞き知りでやるとですね、えーまあ、玄米はまずいかったりとかでこれは本当にその理屈いいんだのようだな分かったけども栄養学的にいいのかどうかっていう論議になった時に白米の方がいいんだっていう方もまあ同時に。 いらっっしゃったりするんです ね, ですねでまたは自然食屋さんでそういう手当て法を学びたいと思っていったらこの健康食品を飲めば奇跡的に治りますよとかですね<笑>、はいまあ、そういういろんな情報に惑わされてるところに今まで あ, のあったようなテレビでね、はい、あれがいいとなったらそうです、ね、でスーパーマーケットからそれがなくなると、まあ、私よく言うんですけどチョコレートを食べればねポリフェノールが多いから。 化性があっってていいいんだううようなのでチョコレートが売り切れたりチョコレートが健康食品になったりするそうですよね実際を見ていてですね本当どうなってるんだろうかと本当のところのエッセンスを抽出されている今回のご著書とビデオだと思うんですけどこの考え方のベースになってるのは今先ほどお伺いした通りなんですが市川先生ご自身がこれはもう私の経験の中で間違いがないだろうと思われてきたこう 大きななとととところちょっとお話しいいただけると嬉しいなと思うんんですけど、うん、もうねね皆さんね玄米に対するね、うんはい、あの考え方、きちっと取っておかれたほうがいいと思うんですね、主食でしょ、主食ですよね、ねで主食っていうところに、なんで玄米がいいのかっていったらね、ね、はい、大きくはね3つあるんです、一、はいはい、つはね玄米が歴史的に見て、4000年以上食べられてきた、日本人、東洋人は、ね、4000年以上食べてきた、民族的にもね。はい 要は dna が作り変える能力やな、ねうんぼでも今車でもポッとね、はい、あの免許取れますけどね、はい、今はもう目つぶれてたらまあ危ないですけど、はい、それぐらいいけるっていうのはね、うん、それが慣れてしまって自分がどんどんできるから、うん、運転免許もね、はい、大丈夫でしょうで、ね、ちょっと一緒でね玄米 DNA もね、はい、あの玄米を作り変える能力は東洋人特に日本人はとても優れてるんですよね、うん、4, 年も食べてきましたそうです、ね連綿と 命の根底に眠ってる感じがしますでで、その主食であるもちろんあの物理学的にもね、はい、間違いないんですけれども、うん、私たちが DNA が米を食べてきた民族っていうことと、はい、そして米を作り変える能力がすごいっていうのは、うんうん、それはあの人間の進化でね進化論で見てもね、うんうん、1000年以上同じ環境で、うんうんうん、まあ 例えば、寒いところだったらね、はい、その環境が続いていないとね、進化を遂げてないんですよ、うん。で、現代はね、こんだけ、抗害物質はいろんなものがあって、している中で、はいはいうん、もう一個はね、時代性。さっきは言った歴史性なんですね。歴史性ですね。歴史性が一つ。はい、それからもう一つは時代性。はいはい、時代的に な, なぜ玄米がいいかって言ったらね、玄米の中にあるフィチン酸とか、それから、えー、ガンマオリザノールとか、はいえー、それから、 えー、イノシトルとか、ねはい、そういうね今の人がいっぱいね、うん、毒物をまあ、毒物って言い方悪いんですけど、うん、毒物を抱えてしまうだろうそれ油を抱えてしまうだろういろんなものを抱えてしまうのに排泄する能力玄米、うん、はね、うんはい、非常に持ってるっていう時代性で見てるもさ皆さんデトックスっていう言葉が流行り出してからそれに関心をお持ちですけど。 じゃあ一体何をすすの、はいえー、っていうとそうなんですよね、うん、結構ブレてるところが終わりになるのが皆さんご自身の中にねデトックスっていうから汗かいたらいいんだろうかともしくはなんかそういうサプリメントがあるんじゃないかと思ってる方て ね, いね思われるでしょ で,、ね、でも主食で毎日ね習慣でそれも時代的にねそういうものを持った、うん、特にガンマオリザノールっていうのはね、はい、あの実神経系 の,、はい、あのいわゆる伝達物質になってて、はい あの変なものが入ってきた例えばひぞが入ってきたと思ったら速やかに入ったり下痢したりして排泄するんですねそれぐらい優れてるでフィチンさんは今もうそのままで有害金属とか油とかを外へ排泄してくれるっていう風なねイノシトールに及んでは肝臓を強化してまあ肝腎要というぐらいに肝臓と腎臓っていうのは一番大事なところそれをまず出してくれるこういう時代性っていうところがね大きいんですもう一つ未来性で ね、未来性ですか未来性じゃあ未来ね今の若い人とか子供とかね、うんはい、なんで玄米いいのって言ってことになればね、はい、今穀倉地帯がねアメリカでもどんどんね砂漠化しているし、えー、いろんなことが地球温暖化でね、はい、作物ができないって言われてる時にね玄米一粒の中にね43元素以上が大事な栄養素があるわけですよ、はい、これね一つ食べてるだけで試食として食べてるだけでね、うん あれもこれもあれもこれも取らなくても、三十何品目なんて取らなくても、筆、う、算、ん、予算に関して言えばね、豆類を一つ加えたらね、これで一応、筆算予算、そ揃うわけですよ、こんな優れたもんね、主力であるっていうことはね、未来を考えても、すごくあるんそうですよね、まあ、中国なんか行きますと、このままこの13億人の人が豊かな生活で、いけるんかえーいね、日本人が散々食い尽くしてきて、西洋の人も食い尽くしてきたわけですけど。 まあ、インドも発展してますしね何十億っていう人が豊かな食生活をするようになったときに最近問題になってるのはあのバイオディーゼルでね、はい、穀物をどんどん、ね、エタノールに変えてそれで車を走らせると食料価格も高騰している中でお菓子でしょええー、一頭の牛を買うのにねすごいたくさんのね食料、はい、必要とするわけですよ、はい、ですね肉食は本当に効率悪いです、ねね、効率悪いでしょ、はい、でもももそのの土地すももすごい要りますし、はい あのそういうことをしながらね、うん、で全部を、うしっと食べなんで大変ですけれども、はいはい、生命維持しているお米とか豆とかごまとかって、はい、あれ全部で微量やけれども、生命維持してるわけです、はい、私たちの道具としては全部揃うわけですよね、母、は、子、い、英学では46の栄養素を口から入れなければ、私たちは1個、はい、ビタミン B1 欠乏しても心臓かけで死にますよ、それから、えー、マグネシウム1つ減っても、実は、えー、突然死になりますよということは分かっているにもかかわらず、はい そういういもの全部ね兼ね備えたものがごま、うん、であり、はい、豆であり、はい、大豆、はい、あの玄米なのに、はい、一番は玄米、うん、全てのものが素蛋白から素脂肪からね、はい、全部兼ね備えたものがね、うん、これは未来性としてね、うん、非常に私はね素晴らしいもの素晴らしい未来性ですねそうなんですだから私はいつも玄米の話をするとき、はい、とにかく歴史性、うん、時代性未来性この 3,、うん、3つのね、はい、観点から、うん 優れたもののっってていいううはねね、うん、玄米でですすすよっていうお話をするんです、ねうんはい、もちろんあの日本の伝統食は他にもね、はい、お味噌であるとかお醤油であるとかね漬物であるとかも優れたものもすごくあるんですね、はい、いわゆる酵素としてね、はい、私たちが、まあ、食べたものを作り変えるには、はい、まず分解しなければいけない分解する酵素大きく分けたらね、はい、それから運んでいくト、はい、ランスポーターや運ぶ酵素、はい、そして運ばれた細胞に運ばれたものを今度作り変える酵素、はい、このね 3種類の酵素は絶対いるんですが、うん、それに全部あるのがお味噌だったり、うんうね、そうですよね日本の本当に発酵食品っていうのは発酵食品っていうのもすごく優れててアミノ酸があるっていうことが皆さんどんなあの栄養学なさってもね、うん、アミノ酸がないですよそうなんですよ、はい、アミノ酸がどこまで分解してどこまで分子量がね小さくなってて私たちに作り変える濃度それこそ、えー、毛細静脈がそういうところまで行くのか、はい、っていうことになったらね、うん 日本のこの古来からの何年もかけてね、うん、作られたお醤油美、うんうん、味噌おさお漬物っていうのはねとても優れてるんですね、うん、そういうものを生かして結局病気治しにつながるということはおそらくお医者様の多くのそうでない先生がいらっしゃるのも私も個人的なお付き合いで知ってるんですが多くのお医者様はそこまで食べ物の重要性っていうのは意識されてないでしょうし ましてあの、まあ、行政というか、ですね役所の方はそういうのはありえないというふうにまあ私などにお聞かせいただくんですけど、実際にその市川先生が面倒を見てこられたというか、お世話されてきたお客様、まあ、体に問題のある方のいくつかのケーススタディをお聞きできたらいいなと思うんですが、今回ね、ちょっとあの目の前にあるのは、がんに関する市川式手当て法ということなんですけど、そ,、ねはいはい、そこまで。えー 最後どうするかというところまで行くよりもですね、はい ちょっとしたその体調の不具合とか、はい、もしくはお子さんの、ねはい ア, トね、アトピーとかね、その辺で、ちょっといくつかお聞かせいただけあもう、ね、たくさんあるんですけれどもね、はいえー、私、も一番印象に残ってるのはね、はいえー、私の息子と同じ青年が、いったんですけれども、はいはい、女性で、はいあの、この人はもう全身のアトピーでね、はい、横にも向けないし、きしると海がね、うん、飛び出すような、はい、でもうとにかくもうフードをかぶってね、はい、で全部包帯巻いて。はい 家へ来られてて、はい、そしてこういうい食事をね、はい、あの約あの1年間、はい、本当にあのそれこそ海藻のお風呂に入ったり、はいえー、それからニンニクのお風呂に入ったり、はい、いろんなねえー、そんなことで、うん、とびっくりするようなことやと思うんですけれども、うん、お食事を変えられて、はい、性格も変わられたし、うん、その方私一番印象に残ってるのはね、はい、あのお父さんにね お母さんとかお父さんに朝おはようっていうのをね、はい、一度もしたことがあるそれを気がつかれたんですよ、はい、こういう食事をしてねうち、はい、に通うようになってね、はい、今日はお父さんに「おはよう」を言うぞって決めて、はいはい、すっごい気を貯めて、はい、お父さんがトントントンと階段から出てきたら「おはよう」と言おうと思ってるのに言えない、うん、そのことを23日繰り返して、うん、今日は言うって決めたきに、はい、パッと「おはよう」って言えたきに、うん、なんか夜中パーッと明るくなったって言われたんですねお ね私はね食べ物だけね体が病んでるいうことはね、はい、心も病んでるんですね、うん、心身維持よでね、うん、でこれはね食改善をして、はい、アトピーを改善した時に初めてね自分の父母に感謝できた、うん、ものすごい大きなねあの素晴らしいことではちなみにその方が具体的に変えられた部分っていうのはどういう部分だったんですそのアトピーの方がでですすかそうです なのにお酒がお好きだったんで す, だったんですねそれは酒をやめた、うんはい、であの、えー、結構ね辛いものが好きだったんです よ, あよピ リ, ピ リ, ピリよくある話ですね。はい、なんか出とくて痩せるのがいいということで、はいはい、でそれを一切やめて、うん、であの本当にね体に優しいシンプルなね、蒸しただけの野菜とか、うん、で玄米はねずっとよく噛んで、はい、というのね噛むことが大事です、うん、噛まないと酵素は出ませんので、はい、で あの彼女は生姜の安保もしたし、はいえー、あのそうですね一番印象残ってるのは手足の温浴をね、はい、した時に、うん、途中であの20分するんですけどね、はい、15分ぐらいでね、はい、私を読んだから「な、は、ん、い、で?」だろ言ったの、はい、すごいトイレに行きたい」って言って、はい、でトイレに行ったら、はい、どうさあって出てね、はい「来てくれてるんですよって言に来て、はい、う, うち の, あのところで手当てをしてたから、はい、すごい量の便が出てそこから治り始めてね、はい うん、それも特殊なことはねあのー、詳しくはまたビデオなりを見ていただければと思うんですけど、はい、今おっしゃってることっていうのはそんなにとっぴもないものを使ってわけのわからない新製品を使ってるのではないっていうことはちょっと組み置いていただきたい な, とないそうですねはいはいんはいあいは い,、うんいね、はいはいはいはいはいはいはいはいはねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはは まあ、彼女は、ね、私、はいあのえー、今まで辛いもの食べてましたから、はいまあ、あのそれを拝読するために、はい、あの新鮮な、ね、大根とか玉ねぎとか、はい、そういうものをとっていただいたんですけれども、はい、あとは海藻もね、はい、あの油 も, もう大好きだったので、はい、あのひじきとかね海藻も十分にとって、はい、だから誰でもが明日の日からできるようなことをやってもらって改善したんです。はい 結局誰も言ってくれないですしね、何かこう新しいもの、奇跡のものが出てくるんじゃないかと、お思いになってるんですけど、そうじゃないっていうことがね、またここでも、今ね、あの聞いてる方で、マクロビューティックをベースに聞いてる方っていうのは、市川先生、先ほどちょっとお聞きしたんですけど、マクロに関して、そんなに中心的にご自身の中であるわけではないっておっしゃってましたけど、聞いてると、なるほどねと思う部分で聞いておられる方も多いと思うんですね。やはりあの別の別側面からも そういうういこととが起きるんだとそそですね、はい、そのほか何かびで言 う, いうケースとね、はい、もう、えー、と3歳でねぐるぐる巻きで、はいはい、もう本当にミルちんみたいにぐるぐる巻きで来られてらっお腹もポコッとって栄養失調状態でね来られてもうその子の時はね、はい、ちょっとあの驚いたのはね、はい、お母さんがこの34年間ね生まれてから一度も、はいはい、夜ですよ一度もね ぐっっっすり眠ったことがないっていうんですああうでう、ね、お母さん自身ん、ね、もちろん子供さんもだと思うんですけれどもであのお父さんもねイライラしてて、はい、上2人あの双子のお子さんなんですけれどもね、はいえー、っと4つぐらい上だったんですけど、ねはい、その子もアトピーがあるんです、はい、お母さんもあるし、うん、お父さんもあるんですよね。うん であのいつもお父さんはもう子供たちポンポンポンとねあのなんかあのそこら辺にあるもんで殴るようなね、はい、ちょっとイライラする人だったんですんで電話食すると言ったらね、はい、そんなそんなこと治るかっていう感じでジュースも買ってくるし、はい、アイスも買ってくるしっていう家庭やったんですけど、はい、そこと親しくなった時に、はい、家に行かせてもらって、はい、冷凍室からね、はい、上の子がパッとアイスを出してたんです、はい、でそれをしながら下の子をね、はい 治そう思って難しいよねって言って そ, うで、ね、その場で冷凍室から、うんはい、<笑>私もひどいでしょ全部アイスを捨てて、はいはいはい、砂糖も捨てて、はい、ここから出発したら、はい、っていうことで出発しました、はいはい、でその代わり上のお子さんに、うん、治ったら私たちはね、うん、食べてみるということをやるけども、うんはい、まずね、はい、一旦いらないものを捨てて、うん、そこから出発しないっていう話をして。あの 十分ね家族の方と話をしして出発した、はいうん、それまではねその子は良かったり悪かったり良かったり悪かったりしてたんです、うん、でもそこから本当に治るということになってあの小豆島に一緒に合宿も行ったんですけども、はい、その時に初めてそのお母さんの苦しさを目の当たりにしました、うんうん、本当に夜中寝ないし、うん、シーツはあのキシルと海と ね, ねあの川のね、はい、もう地獄ですよねそ、うん、そのの時私初めてその人が この子を殺したいと思ったことがあるんですってボロボロねお母さんが泣いて私に話をされた時に朝もありなんと思いましたその時私はあそんなことをしては絶対にならないっていうことをもうねその子があの布団が来るとね怖がるっていうんですそれもそのはずでお母さんが布団を蒸して上からねかぶせて殺そうとしたことがあるってものすごい衝撃だったんですでもそれを聞いた時に その苦しさを小豆島の合宿で私も体験しましたから、はい、本当につらいんだなっていうことを分かって、うん、その捨てることはね、うん、そこから始まるということ本当によかったと思いました不思議なもんでですねまあ現代の人はって私も含めてなんですけど感度が極端に下がってるっていうのがそう、ね、あるんですねあの先ほど牛乳の話されてましたけど、まあ、最近 影響力のある方で牛乳は良くないよって新谷先生っていう方がおっしゃいましたよね牛乳外科団体からそういうカルト的なことを言って科学的根拠を出さないでいるのはけしからんと牛乳が悪くない人も確かにいるのかもしれないですけども飲んで状態が悪くなっている方って実はたくさんいらっしゃるんじゃないかなとアイスクリームもそうですよねそれがこうですね 本当に賞味期限が切れたらもう即食べられないっていうような風潮がですね今特に、まあ、お菓子の世界でも、えー、ちょっとお菓子になってお菓子食べていいのか悪いのかっていうのは我々実は体の五感の感度で知ってるはずなんですけど そ, です、ね、それを蓋されてる方が多いので一度そういうものを ゼ, ゼロリセットされて。 一一個一個検証していけば実は自分の体で分かっちゃうのかもしれないですねそうなんです今ね、はい、おっしゃることをまさに今ものすごいことを思い出しました、はい、あのね、はい、徳島で、はいえー、この人はね、はいえー、女の子とお子さんですけどね、はいはい、あのアトピーになってちょっとあのひどくなったんで、はい、あの入院されたんですよ、はい、そしたらねあの病院の中で MRSA 感染したんですよ、はい、そしたらねあの両足を切断するっていうね とっ極とな話く、うん、まあ可能性 も,、はい能してね、もうそうなるだからね、えー、で、結局、まあ、西洋医学の考え方は、毒が回るから、はい、切ってしまわないといけない、はいはい、それを聞いたときに、私はね、びっくりして、もうとにかくね、ビア の, あの、はい、エキスのお風呂に入ったりね、はい、ビアのお風呂に入って、はい、とにかく医者にいながらでもやれることはやって、はいはい、それでもなおね、はいうん、ダメだったら、はい、もうその時はね、私も手が出ないから、だめだけれども、とにかくやりなさいっていうことで、したんですよ。はいはい わずか2週間ですよきれいにね皮できてねポロポロしてね治っちゃったんですよそれで手術しないで普通だったらもうね足切ってないとこですよだから今思い出しましたそこで知ってると知ってないというか、うん、縁の大切さを感じますよねその子なんで今思い出し た, らたら、ねはいだね お, おばあちゃんがね、はい、あのその辺の市販のね牛乳飲ますと、うん、この子 これが出て、はい、あの自然食のところのね、はい、牛乳飲ましたときは出ませんねんっていう話を聞いたの、はい、その子の時であったんですよ、はい、それで今思い出したんです、ね、おばあちゃん分かってはったんですね<笑>そのねおばあちゃんは、はい、その自然食のところのとこで買うときはこ、はい、うたときはその子がね、はい、あんまりひどくなってない、はい、ということはね今の作り方にも問題がある、はい、で, で、ね、あの牛乳そのものがねもちろんその、はい、今牛乳協会から、はい、あの今圧力があったみたいな話が出たけども、はい 牛乳そのものにもね問題があるんではないかっていうのは西岡一先生の あ, のあれにも出てくるんですけれどもやっぱりそこにカドニウムとかねそういうものがヒ素とかがあの蓄積するにはその餌の問題それからその後の高温でねあのする問題とかいろんな問題がねあのまあ複合的にあってまあ複合性いうのがアリエス吉ーグさんが言った。 ですけれどもはい、複合的に絡んできてそこへ持ってきてねその方のもともと私たち日本人は牛乳を食べてきた民族じゃないですから、はい、あの北欧の人みたいに、ねはい、栄養を牛乳でとるっていう人は作りのえるの上手 で,、うんうんうん、ですよねでも日本人はここ、えーうん、江戸よりもっと後ですからね、はい、あのよっぽど出てきたのは次世界大戦以後、はい、牛乳が大量に、ねはい、入ってきたぐらいですから作り方えるのが上手じゃないんですよね。うん で先ほどね中川さんおっしゃったようにねそれぞれが体質的にうまく酵素を持ってる人と持ってない人っていうのがいるっていうことをねその自分の体にとってどうか例えば今こうやってお話しててもねあの玄米食べたらねすごくひどくなるんですって言う人がねいやひどくなる期間の間は敗読してるかもしれないで上手に見ていかないといけない期間が。 最低血液度120日4ヶ月ありますよ、はい、それを過ぎてもねどんどん悪いんだということだったら玄米をねちょっと控えてみるとかね、うん、そしたらうまくいくとかね、うん、そういう自分の体の反応性、うん、ここを一番ね注目していただかないとそうですよね、まあ、我々牛乳の話で何度も申し訳ないんですけど今はここに森がいるんですが彼女も私もほぼ同年代でそれ言うと怒られる<笑> まあいくつかしか違わないんですけど我々はその牛乳は栄養であるっていう教育のもとに育ってきたんですねでまあ逆の言い方すればお薬を飲んだ時にお薬で良くなることにばっかり集中してお薬の害っていうのは学校で特に習ってきてはわけでもないですしーーさらには一般的にはですね、まあ、お医者様かかって薬には副作用がありますということは説明されるかもしれないで例えば食べ物で まあ、玄米食べ出してしばらく余計痒くなりましたと多くの方はそこでやめちゃうんです ね, そ, うですねそれを副作用だっていうふうに知らせてくださいっていうふうにまあ国や行政の方からそれはあの言ってはなりませんというふうに言われるんですけどまあここでまあお米はね特に玄米に変えるといろんな反応が出てくると思うんですけどそこでくじけちゃう人がいる。 ですね、そうですね。まあ、現場に限らずと食用っていう食事用事を進めていくとそういうこと多々あると思うんですけどその辺ちょっとこう希望のある話をお聞かせいただければ。はいはい